引き渡しを可能にする条例改正案に対する抗議活動が暴動に発展し 警察隊隊はデモ隊にゴム弾とガスを使用しましまたこの改正案は容疑者を事情聴取や裁判のために本土に引き渡すことを可能にするものですが多くの人々がこれは香港の独立性を損なうと危惧するほか容疑者に対する中国の人権軽視を深く懸念しており条例改正案が政治利用される可能性があると見ていますこれに対して中国政府は改正案はあくまでも容疑者の逃亡を防ぐことが目的だと主張しています方向がここ何年もなかった最悪の混乱に陥る 中12日には大勢のデモ参加者が政府の主要な建物周辺の道路を封鎖し立法会に改正案の審議を審議を延期させることに成功しました11日午後の香港中心部ですこのような大規模な暴動の光景は1960年代以来見られませんでした この日は朝から緊張が高まっていました大勢の群衆が香港の立法会の建物を囲み目の敵にしている条例改正案の審議を中止させる決意を固めていました怒りの矛先は香港の林鄭月が行政長官に向けられていました先週末何万人もの人々が街頭に繰り出し香港にいる人間を中国本土に強制送還することを可能にする条例案の廃案を要求しましたしかし長官は譲りませんでした 香港立法会の議員です長官はなぜこれほどかくなに傲慢ともいえるほど譲らないのかという声を聞きますが彼女はただ中国からの命令に従っているだけです彼女は中国政府の操り人形でしかないのですこの日デモに参加した人々はほぼ全員が若者で 攻撃的で自分たちの自由を中国政府に渡そうとしていると彼らが考える香港政府に怒りを沸騰させていました暴力沙汰になるのはもはや時間の問題のように見えそれは現実となりました 国にはこれまで催涙ガスによる焼けるような痛みを経験した人はほとんどいませんでした人々が受けたショックと混乱が見て取れます、wow. この女性は自分たちが日々直面している恐怖からの自由を得られると信じて抗議に参加している自分の政府から尊重されていないことに対する怒りと不安を抱いていると語ります夕方になると警察が優勢になり抗議デモ隊に発砲を繰り返してはデモ参加者を政府の敷地から遠くに追いやりました 通りからデモ隊を排除するためにこのような作戦に踏み切った香港政府は2014年のときのようにデモ隊が市内中心部を占領する事態を何としてでも阻止する決意を固めているようですその香港政府はまた大きな議論を呼んでいる強制送還条例をその結果は無視して強引に成立させる決意のようです 香港政府は今日の抗議を暴動だと宣言し参加者を犯罪容疑者として拘束しましたが夜になっても大勢の人々が通りに残って憤りをさらに募らせています。 香港では今午前5時を少し回ったところです私の後ろにはまだバリケードがあるのがご覧になれると思いますでも参加者の大半は夜の間にいなくなったようですがまだ残っている人もいます1時間もしないうちに日が昇りますが問題はその後どうなるかです学生たちは路上に戻ってきて私の後ろに見えます立法会の建物への出口を再び封鎖しようとするんでしょうかあるいは警察が12日サイリーガスなどを使用したりデモが ただ、暴動だと宣言されたことでデモをする人々を無事形図化するには十分だったのでしょうか。